今回がジャズドラムソローのコツ4番で最後になるんですが3ストロークというやつですね右左左右右左という2つの組み合わせでこれで2つを右左左右右左で6ストロークヒュージョンの人とかジャズの人は非常にこの手順をよく使えますのでこの手順は覚えておいて損はないですゆっくりから始めて少しずつ速くしてみましょうそれでは基本手順ですね 3連トップっていうのはウルタネート、えー、手順を右左右左と左右交互に使うことで演奏すると拍ごとにこう右になったり左になったり結構煩雑になるんですねなのでジャズでは、まあ、特に現代ジャズの人はよく使えますが、えー、右左左という手順と右右左という手順を基本で使います、えー、まずは、えー、A ですね まあ、A と名付けましたが、えー、右、左、左、右、左、左、右、左、左と、えー、このように叩いていきます。えー、右がアクセントで、えー、バスドラは表です。バスドラとアクセントが一緒になります、えー。踏める人は2、4のハイハットも一緒に踏んでみましょう。では、ゆっくりやってみます。 次は B, になります、ね、B は右右左右右左ですがバストラと左手のアクセントがずれるんですね。ズズタズズタっていう。でもこの感じがスイングフィルなのでジャズをやる人はしっかりゆっくり何度も練習して身につけていきましょう。ではまずゆっくりやってみます。 それではこの A を一小節、B を一小節というふうに切り替えて演奏してみます。それでは、えー、この練習曲スリストロックエチュードっていうのは非常に有名なんですね。これをウォーミングアップなどに使いますので覚えてしまいましょう。まず解説していきます。 まずはこの A と B を1小節ずつっていうのは今やったやつこれを2回やるのが1段目になりますねそしてこの2段目にいくと A が2回 B が2回要は2拍ずつで2回ずつ切り替わっていくわけですね最後の2小節はすごい難しくて1拍ずつ ABAB というふうに切り替わっていきます それではこのエチュードをゆっくりから始めてそして早く叩いてみたいと思います。 これだけでも、えー、もっとランダムにできれば十分あのバディリッチの頃とかああいうスイング時代のジャズドラムソロっていうのはすぐできますね。それではこれをちょっと応用していきます。えー、タムに移動していくんですが、まずは最初簡単に右の、えー、手はアクセントのはフロアタムに、左のアクセントのとこはハイタムに、えー、まあ、移動しやすいように演奏しますが、まあ、これを、えー、最初はゆっくりのバージョンと、えー、そして速いバージョンと2回演奏してみたいと思います。 それではもう一つですね今度はちょっと難しいんですけど右手はライドシンバルに左手はクラッシュシンバルにそしてアクセントはバスドラムがアクセントでついていくんですねここは非常に難しいですハイハットの2音をキープしているとかなり難しいですがエルヴィン・ジョーズのドラムソロなんかはとってもよく使うので是非練習してみましょう。 ハイハットやスネアで演奏するアクロバティブな演奏もこの3ストラクトだとすぐできます。マックスローチのミスターハイハット奏法でも使っているこのグリップエンド奏法というやつですね。グリップエンドっていうのはスティックのお尻の方なんですがこのグリップエンドトップを交互に演奏します。グリップエンドの方からスタートする方がやりやすいと思いますのでそれで練習してみましょう。スティックは真ん中の辺りを持つと非常にやりやすいと思います。ダブルを叩いている間に時間があるので思っているより移動しやすいと思います。 えー、連続するとやっぱりきついですけれどできると、えー、見た目ですごい頑張ってる感が表現できるので、えー、そういうのって演奏で大事だと思います。 今回の動きは速くするととっても難しいように感じたかもしれませんがまずはゆっくりから少しずつパッドで練習してたら暇な時間があればね毎日毎日やってると必ず高速化しますから少しずつスピードを上げていってくださいこの動きはもう体で覚えてこんでおくと面白いほど手が動くなるのでとてもおすすめです是非やってみてください